はい。おはようございます。ラスカルでございます。ただいまですね、朝の9時半前となっております。こんなにね、早くから撮影するの久々なんだけど、普段ね、僕の動画では、 結構デカ盛りとかをやってる個人店さんに行くことが多くてコメント欄でねなかなか行けないよと言われることがね多々あるんですけれども本日はみんなが知ってるあの有名な家系ラーメンのお店に行こうと思っておりますおそらくなんだけどラーメンが詳しくない方でもそこのお店だったら名前聞いたことあるよっていうお店本日はですね 町田商店さんに伺おうと思っております。伺おうと思ってますというか、もうね、お店目の前なんですけど、あもう見えてますね。町田商店さん。ただいまね、道路を渡らせていただきました。町田商店さんの本店でございますね。もうね、ラーメン詳しくない方でも、皆さんね、知ってる方多いと思うんですけれども、こちらの町田商店さんは、まあ、全国のね、いろんな県に店舗がございまして、基本的には、キッチンで作ったものを各店舗に送って、同じ味のラーメンが楽し 閉めるという人気店なんですけれどもこちらの本店さんでは店舗でねスープを炊いているため通常のね店舗とは違った美味しい家系ラーメンがいただけるお店となっておりましてせっかく取るのであれば大食いをしようということで本日はですね一杯のラーメンで何杯ライスがおかわりできるか挑戦していこうと思いますただですねもちろん普通に食った方が一番うまいと思いますのでこちらのライスチャレンジをした後に普通にねラーメンとライス食べていこうと思います とただいま で, ですね町田商店本店店本さんの店内に入っております、ね、営業前なのでおしゃべり、ね、しながら食べていこうと思いますが本日はこの町田商店さんの一番の特製トッピングマックスラーメンというものにライスをね 何杯食べれるかとやっていこうと思います。ライス無料のサービスなんですけれども、これ、店舗限定になっておりまして、本店さんではやっておらず、そこを狙いたい方は、え、調べていただいて、対象店舗でね、やっていただければと思いますが、こちらのね、本店さんの場合は、ライスが大体1杯 180g で、食べ放題のお店だと、大体1杯 100g 前後らしいです。なので、本日は、180g のね、ライスを何杯食べれるか、挑戦していこうと思います。 すませんすませんありがとうございますマックスそでーありがとうございますうわーうまそう<笑>ということでですねマックスラーメンとライスが出揃いましたいやもうほんとめちゃくちゃお腹空いてるんで早速がっついちゃっていいですかねでは<笑>こちらいただきたいと思いますいただきます皆さんこのスープ見てくださいこれ見るからにね醤油がしっかりと効いたタイプの家系スープですねいただきます あー<笑>うま、ん、い結構ね家系のお店って意外に味の種類ジャンルって全然違うんですけれども僕のね個人的な感想としては町田商店さんのこの本店さんのスープかなりげんのこつの熟成が効いててしかも濃度が高いだからスープでご飯食えちゃうこれスープでご飯食えちゃうめちゃうまい うんうまっ米感がすげえうまい今回はですねせっかくなので大盛りで注文させていただきましたこれね一番うまいラーメンライスでいっちゃいましょうかうんうま 最高の朝食ですねこれた<笑>まんないわ、うん、ちょっとねあんまりにも美味しすぎてもうすでにね1杯目ライス完食させてでできました<笑>ちょっとすいませんライスお代わりお願いしてもよろしいですか<笑>すいませんただいまライス2杯目でございます<笑>うん う, わーうんほんとにねもう一口目からズバンとくるねパンチがスープにあるのよもうこれはさこのチャーシューいっちゃっていいっすかうん てししまいましたいたすみません3杯目お願いしますよですかもうこのパンチ力がすごいよなうんうんそろそろこのあたりで僕の一番好きなのりほうれん草トッピングでライスいっちゃいましょうこれねのりとほうれん草で 麺をくるみましてこちらにライスを<笑>もううまいね行こうか ピース3杯目完食だしていけましたちょっとおかわり食べましょう4杯目かまだ半分も具材なくなっているいですけど4杯目なんですねあー<笑>うわー こ, れこれはこれはうんうんうんじゃあですねちょっと この辺りでこちらのね店舗では玉ねぎが無料で入れますのでガツンとしたスープにねこの玉ねぎ合わせてさっぱりといっちゃいましょうかこちらの玉ねぎにしっかりとこれスープ絡ませましてどうでしょうか、これもううまいですね、はい、うんああ。 このね、がっつりとした味に玉ねぎのね、食感で清涼感これがね、めちゃくちゃ合いますねうんうんーはーちょっとごめんなさいあんまりにもほんとうますぎてお早めお願いしてもよろしいですか、はい、お願いします ただい、ま、ライスでご杯目でございます一杯が180なのでだいたいライスで1キロ近く食べておりますね<笑>もう9 0 0ムぐらいですね<笑>で結構ねいろんな家系、えー、のお店さんって卓上に調味料があって常連さんとかはねよく味変をしたりするんだけれどもやっぱりね僕個人的にはこうやって仕上がってるスープの家系ラーメンは味変しちゃうと全体的にね味が変わっちゃうので初めて訪問する際には通常でねこの一杯を楽しんでもらいたいなっていうぐらいうまいです 本当にうんお客さんによっては「そのブレ」っていう言い方をされてて悪いように捉えてる方もいらっしゃると思うんだけど時間帯による味の違いこれは僕お店にとっていいことだと思うのでぜひ、まあ、ねあの好きなお店を見つけた際には通ってみて時間帯変えてみて一番好きな味をねちょっと見つけてみてください、うん でこれやってみますかえ適量の豆板醤をライスに均等に塗りごま胡椒、にんにくをかける説明の通りですねこんな感じに卓上に、えー、いろいろ調味料ありますんでこのおすすめ作ってみますか豆板醤とこしごまにんにくとでスープ を和えてでここにね、ラスト、味玉をね、乗せて割って完成ってことなんで、ちょっとね、今、スープに浸してて火通っちゃってるんですけど、それでも半熟でございますね。これ、やばいなこれね、スープに浸した海苔をこう、くるんで食べるっていうのが完成形らしいんで、ちょっともガッツリチャッうか、これだめだな。<笑>ちょっと うまっ、ああ、めっちゃうまいな。<笑>朝からこんなにんにくとっていいですかね。<笑><笑>うーんうまーちょっとですね、もう残りわずかとなりますので、ここでね、おかわりしても、ちょっとあれなので、この一杯はこれで食べちゃいましょうか。 うん、うん、ちょっとですね、これ、町田商店さん発祥の言葉がありまして、まあ、スープをいわゆる簡易にすることを、完膜というんですけれども、せっかくね、町田商店さん来てますので、僕も完膜させていただきましょう。<笑> ありがとうございます。 気持ちいいですねなんか緩脈<笑>コールあるんですねこんな感じですね緩脈、えー、しますとどん底に緩脈一丁ただ、えー、今回はですね先ほどもオープニングでねご説明した通りライスおかわりのみですと町田商店さんのラーメンを堪能しきれておりませんのでラーメンとライスこれおかわりせずにシンプルにね自分の好きなトッピングで楽しんでいこうかなと思います そしたら本日ですね2杯目にいただきますのが町田商店さんには塩もございまして塩のマックスにほうれん草と海苔を追加でトッピングさせていただきましたこちらもねいただきたいと思います おーうわうまめっちゃがつんとしてる塩の方がねこうダイレクトに濃厚さを味わえてほんとにね豚味の塩ポタージュというかこのパンチ力はポタージュで収まりきらないというかすげえうまいわあーうまうーん 今回は贅沢に海苔2枚にほうれん草をさ本んもりしのせてお汁かけてとこんな感じでわがままに食っていきましょう<笑>うん ちなみにね町田商店さんまあ知ってる方もね多いと思うんですけれどもウーバーイッツとかも販売しておりましてちょっと外食厳しいなって方でもえご自宅からね近くにあれば注文できますので是非試してみてください。 本当にねこの本店さんのラーメンはいわゆる純粋な家系ラーメンとはまたちょっと違う良さがあるのでこれにハマってしまったら町田商店食べたいなってなった時に振り返えが効かなくなると思う他の店で済まなくなっちゃうかもしれない<笑>家系ラーメンっていうか本当に町田商店っていうジャンルだね完全にうーん敷き氷気分が入り そし た, らただいまね具材こちらでラストでございますで1杯目はね完膜させていただきましたので2杯目はちょっと体のためにね使いたいと思いますでこの辺りでですね本日はごちそうさまでした ということで、本日はですね、町田商店さんの本店で美味しいラーメンを2杯ですね、食べつつ、1杯のラーメンでおかわりが何杯できるか検証してきました。動画的にとか、YouTube っぽく具材とかを節約して食べ進めれば、もっと7杯8杯とかいけると思うんだけれども、普通に食べていける配数、約5杯ということになりました。 オープニングとかでもね、説明したように、こちらの本店さんでは、お店で炊いたスープがいただけますので、町田商店さんといえど、このラーメンが食べれるのは、こ, こでのみでございます。ぜひですね、今回の動画を見てくださって気になった方は、ぜひこの本店さんで、美味しいラーメン食べてみてください。いや、個人的に、マジでね、醤油に負けないぐらい塩もおすすめだったんで、2回来てね、両方食べ比べてみることをおすすめいたします。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったらチャンネル登録、コメント、高評価、えー、またですね、最近ではサブチャンネルも活動しておりましてそちらは概要欄からチェックしてください。それででは次の動画でお会いしましまょう。じゃあね。